ははい皆さんこんこにちは203です今日は僕がいつもロードバイクで使っているツールボックスの中を、えー、紹介していきたいと思いますこちらですねビアンキーのこの色がまあちょっと気に入って使ってますただ今ビアンキーは乗ってないんですけど一時期ま あ, あのオルトレ XR4 ですか1年近く乗ってたんですけどあれはすごいいいバイクでしたね 本当、振動吸収する、あの、カウンターベールがすごい効きが分かったし、あの、巡行が早いし、坂も登れるし、本当、オールラウンドであのすごい良かったですね。その後、ビアンキはスペシャリシマにも乗ったんですけど、カウンターベールの効きっていう意味では、オルトレー・クサル・フォーノがちょっと効きが分かりやすかったというか、スペシャリシマはそんなにあんまりカウンターベールの恩恵はちょっと分かんなかったですね。 はい、あまあ全で関係ない話でしたけどもえこちら開けていきたいと思いますで基本的に僕はこのツールボックスをシートチューブの方に入れてダウンチューブの方のえボトルケージにはボトルですね水のボトルを入れて使ってますあんまりそのサドル下のサドルバッグとかはそんな好きじゃないんで できるだけ、まあ、重いものは車両の中心よくバイクなんかで言うんですけどバスの集中化っていうことで重いものは車両の真ん中、えー、一番真ん中に持ってくのが一番運動性能が良くなるっていうことで、まあ、あのツールボックス結構重さがあるんでそれを、えー、車両の真ん中に近くに置くっていうことで重いものを、えー、シートチューブのところにくっつける形で使ってますやっぱりサドルバッグに重いものを入れるとダンシングした時とかに結構気になっちゃうんですね重さがなんであんまり そこにはつけたくないなっていうのがありますはいではちょっと開けていきましょう結構僕はダウンサイジングが好きなんでキャンプ道具なんかもどんだけ小さくまとめられるかみたいなのが結構好きなんですけどもはい今、えー、開けたところでこういう形になってますちょっと一つ一つ紹介していきますまずちょっとすぐ出てるのでいうとこちらですか こちらはあのー、CO2 ボンベのヘッドのところですね。いろいろ探したところで、これが一番まあコンパクトで、まあ収まりがいいというか、かっこよくて、使いやすいなっていうことで、これにしてます。いくつか僕も、このタイプのもの持ってるんですけど、これが一番良かったです。で、でそれに対応した、えー、CO2 ボンベですね。こちらも、 1本入れてます、まあ2本入れてもいいんですけどもだいたい僕そんなに何回もパンクしたりしないでだいたい今とこ1本で大丈夫ですねまあもう何回も失敗する時は多分タイヤがダメとかそういう状態なんでまあ車呼ぶなりすることが多いかなっていうことで常備してるのは1本にしてますこれまあしあのー 知らない人はいるかもしれないですけど、この中に圧縮された二酸化炭素が入ってて、これを刺してですね、ここれを刺して、で、えー、チューブの。 バルブのところにここうしてこれをぐるぐる回していくと穴が開いて中の二酸化炭素がプシュッと出てきてチューブに空気を入れることができるやつなんですけどこれはまあ多分あの他の人が動画上げてると思うのでちょっと調べていただければと思いますこれがあると何がいいかっていうとですね携帯用ポンプを持っていかなくていいっていことですねこれですごいコンパクトなんで携帯用ポンプがかさばるのを防げるのとあとはもう一つはその これプシュッとやるだけなんで全然そのまあ、力がいらないんですよね。携帯用ポンプってもな結構何百回も入れないとあの空気が入らないんですけどもこれはもう本当に簡単に入るんで慣れてくればこれ本当すごい便利です。タイヤレバーですね。これ別にまあ、どこのものでもいいんですけどたまたまこれはタックスのものですね。を、えー、枚 付くような形になってるんですけどこれを入れてますこれは特別特にいいものではないんでもっといいのがあればちょっと変えたいなと思ってます 細細い、い六角レンチのセットですね結構車両によっては DI2 系とかだと細い六角レンチが必要になったりするんでこれを ま, まとめてワンセット入れてますこう曲がるタイプなんであの場所取らないんで入れやすいです はいで次が、えー、六角レンチですねこちらはよく使う 5mm のものと 4mm のものトラブルシューティングっていう意味ではこの2つがあればほぼ大丈夫だと思います一番多いのはこうサドルの高さを変えるとかですかねハンドルがちょっと曲がって、えー、角度が変わっちゃったとかそういうとこで使うのにはこの 4mm と 5mm こちらの2つがあればまあ、問題なく、えー、トラブルシューティングできると思います でもう1本入れてるのが、えーっと、こちらは六角じゃなくて、トルクスレンチですよ星型の、これは、まあ、機種によってなんですけども、今はちょっとマドンで使うことが多いんで、こちら一応入れてあります。使うことはちょっとほぼないかなと思います。で、あとは、これもまあ場所取らないで一応入れてあるんですけど、ちょっと使ったことは全然ないんですけども。 アルコール消毒綿面っていうんですかねこのあのアルコールがついた綿ですね怪我した時とかすりむいた時なんかにこう消毒するのに使えばいいかなと思います、まあ、あるいはまあチェーンとか油で汚れちゃった時拭くのにも、まあ、使えるかなっていうことで一応入れてありますこれも使ったことはないですねこちらの方に行きたいと思います一番目立つのがこちらタイヤ キーってやつです、ね、あのタイヤを最後はめるときに、えー、タイヤペンチっていうのをよく家で使うんですけどそれのちっちゃくなった版で最後の、えーえー、リムにこうタイヤを入れるときに使うのに便利っていうことでこちらの YouTuber の YTK システムさんで紹介されたのを見てああいいなと思ってで、えー、Amazon で見てたら。 あの、プライムじゃなかったんで、ずっとプライムになるまで待ってて、この間見たらプライム出したんで、ちょっと買ってみました。まだ実際使ったことはないんですけど、まあサイズ的には、あのー、ちっちゃいんで、ここに入るんで、ちょっとこれから使ってみたいなと思います。タイヤキっていう名前のものですね。ちょっとタイヤキみたいな名前ですね。で、さらに行きますと、えー、こちら。 これダイソーで買った 100, 100円ショップで買った小銭入れですねこちらにまああの小銭を入れてあの行った先でまああの自動販売機とかですねで飲み物買ったりするようですねで使ってますこれも本当コンパクトなんであの 便利ですで最初はこれに、えー、千円札とかを折りたたんで入れてたんですけども小銭が結構擦れて千円札がめちゃめちゃ汚くなるんでこれにあんまりお札は入れない方がいいですこれは本当もコインだけ、えー、入れた方がいいと思いますでさらにこちらですねこれ見えてるんですけども、えー、替えのチューブですねこちら 買った時の状態の袋に入った状態をそのまま出さないで入れてますそうするとあのます、あ、れないんで勝手に穴が開くみたいなのがないんで こ, うこのままの状態で入れるようにしてます僕の場合はあの CLX ロバーの CLX64 っていうあのすごいリムハイトが高いのを使ってるんでこのこの バルブの長さが8センチのものを、えー、入れっいい使ってます。なんで、えーと、スペシャルのやつを買ってますね。なかなか8センチのって売ってないんですよね。で、最後、ここにちょっと見えてるんですけど、ここにお札をちょっと隠して入れてます。やっぱり、あのー、出先で僕、財布は持ってかないんで、あのなんか、えー、お昼食べたりとか、何か急に。 何か買うものがあったりとか、まあ、最悪タクシーで戻ってくるとか、そういうことを考えたときに、まあ、お札は一応入れといた方がいいかなってことで、一番、まあ、タイヤにこう隠れるような形で、えー、一番奥に入れてます。はい。どうでしたでしょうか。えーっと、まあ、あの、このコンパクトなあのツールボックスの中に、割合いろんなものが入ってたと思います。チューブに、えー タイヤレバーで、すねで、えー、CO2 ボンベとその、えー、ヘッドですね。で、えー、タイヤをはめるタイヤキーですね。あとはメンテ用というか、なんかトラブルシューティング用の六角レンチ 5mm、4mm と、あとまあちょっとマドン用で特殊なトルックスレンチで、細かいとこ、DI2 とかの細かいとこ用の調整ができる。 細い六角レンチのセットで小銭入れとあとはまあ怪我した時とか手が汚れた時用のアルコール消毒の、えー、面の、えー、セットですねこちらを、えー、一応お守りみたいな感じで入れてますとこんな感じであのー、使ってるんですけども今までこれで不足を感じたことはないですね 特にまあ、今までこれ使ってなかったんでこれもない状態だったんですけどあの特にまあこれだけのセットでまあ困ることはほぼないですねあともし入れるんだったらカード系 の, あの例えば Suica とか ナ, ナコとかまあそういうのもあの全然スペース的にはまだ全然入るんでそういうキャッシュレスになるようなものも入れといてもいいのかなとは思います はい、どうでしたでしょうか。まあ、何か参考になったと思ったらぜひ、いいねボタンと、あとは、できればチャンネル登録をお願いします。それではまた。